結構同じ時期に妊娠出産されたダンサーさんがか多かったんですよね、うんうんうん、それもなんかこう励みになってり い, い や, い や, いや本当いやにそうなんかにそう2人産んでさすがに今、まあ、2人産んでコロナもあって2人連れて渋谷出てってなかなかできなくなっちゃったんだけど、うんはい、1人目の時は今ぐらいの3か月とか4か月とかも う, ほもう毎週渋谷行ってたから1人でランチみたいなあ 誰, かあ誰かと会ってそうそうそうそう、うん 宮下パーク渋谷、ねうんうん、も屋外、うん、で、うん、ゆっくり歩けるとこができてそこにふらっと行くとねこうママたちが渋谷のイケイケのママたちがなんヤ、ねうん、宮下パークでちょっとお散歩して喋ったりしてますけどね<笑>そうだから結構<笑>同じ時期に産んだ友達とは1人目の時はもうしょっちゅう割ってランチしたりとかしてね今ねなかなかーーが、ね、2人になっちゃうとね電車乗って移動するのねおっくなのよ。<笑> これやっぱね、ハードルちょっとで、でき、ね、なくないんだけど。ね、ち, ょけどちょっと大変だから、みんな来てください。<笑><笑>会いたい人は、うちひ来てください。<笑>会いに行こう。<笑>会いに来た人です。ありがとうございます。地元の駅まで来てくれて、ね。はありがとうございます。すみません。<笑><笑><笑><笑> 喋れる日が来るとは本当にっのあのかりし声も自分に言ってあげた<笑><笑>この人と喋れる日が来るよそんな喋るの難しい人じゃないでしょういやいやい や, いやこれも聞いたこうかな旦那ナ様ははい。今日ね見てくれたりとか、はい、協力してくれてるイメージですけれども、うん、どうですか二人お子さん生まれて旦那さんが教育的ですううとても素晴らしいうちの場合は 周り の,、ね、その同世代でさっきも言ったいっぱい産んだ子いるけど、まあ、ダンサー同士で結婚しているご家庭もあれば、全然違う、ね、職業の人と結婚したご家庭もある、うちはもう全然ダンサーじゃないので、はい、ああ、そうなんですね、そうですね、うんまあ、でもあの、仕事が週末休みじゃないんですよ、はいはいはい、仕事の休みがそうなんですか、そう、決まってない、まあ、うちで言ったら主人はもうあの、ね、日曜日だけなんですよ、ね、おいしい、うん ゴールフとか入っちゃうと思うそうだねゃうのであじゃあそのお休みが別のお休みが、えーそうね、そう平日に休むこともあの休みの日もあって、えー、決まってないからレギュラーのレッスンが復帰できないんだけどか<笑><笑>そう定期的にっていうのは難しう毎週の曜日休みって決まってたらレギュラーのレッスン復帰する気ままだったんだけどそれがちょっと難しいので、はいまあ、でもその分こうやって 何かあるって言ったら休んでくれて見てくれて、おおなるほど感じで構えてはくれてるんで、おむつ替えとかこうルク作ったりとしますかするするする、ね、すごーい、し<笑><笑>てくれてる<笑>するするする、うん、娘ちゃんの二人かパパの反応ってねちょっと娘ってるあのうちの主人は弟がいて男兄弟なんですよねおーじゃあで親戚いとことかも男ばっかりなんで。 んかまさかこんなに女に囲まれる生活するようになるとは思ってなかったって言ってます<笑>いやーはもう初めてな環境に、うん、そうそうそう<笑>だから昨日あそうそう3月4日に収録をしてるんですがそうですねはい昨日おひな祭りでしたねそうですねひな祭りって何みたいな なんだよのな女の子がやっぱ自分の子供の子がう生きてきた中で女の子が子供が周りに嫌なかったからそっかひな祭り何するの すごいだ那はこう結構厳しめに育ててる雰囲気があったんですよねで私がすごいやかしちゃうというかなんか娘が生まれた瞬間はもうんかね優しいですよねそうそう と, ってもとっても優しくて長男、ね、の時はもうこけたりとかしたら私はすぐ焦るんですけどもうだ那今痛みで覚えろ」みたいな<笑>それで失敗して覚えたらいいみたいな感じだったのがもう娘がちょっとこつかまり立ちでパッパッてこけそうになったら、ね、アマゾンですぐこの。 守はいつけて<笑>あてっでもねそういう面で言うと多分ね私の方が子供には厳しくてパパの方が優しいんですでもあえてそうずっとそうでいたいなと思う私はねどうしても多分。 怖い母にななってしまうタイプなんですよお、ね、おらかで優しい母になりたいですけど<笑>いや無理なんだよね本当怒っちゃう<笑>しかも感情的に怒っちゃうの本当トよ<笑>くないと思います人間人はらしさ怒るそうどこかでやっぱちゃんと育てなきゃってちょっと思っちゃってて、うん、で、ね、その主人は逆に厳しくしたくても怒れな い, れないっていうタイプだからもうこのまま行こうって。 って言ってるか、ね。も役割もこっちが怒っちゃったら、ね、ウパパって甘える場所がパパであってほしいと思っているので、あ、二人がカットなるとか、そうそうそうそうそうそうそうそうそ う, そう。そう行こうかう。そう。なも私はいつか嫌われるのは分かるので、ね、<笑>パパが聞いてよってパパに話しやすいパパで言ってくれたらいいなって。って優しい父親に育て上げ。なるほどなるほどいいですね。 私は普段ジュースとかもダメダメってなっちゃうのよ、はいはいはいはい、ちょっとそこ甘やかしてもちょっと別にいいじゃんっていうところも、えー、私はなんかこう日常を作らなきゃいけないと思ってるからでもパパと過ごす日は特別だからパパがいる時はパパはいいって言ってくれるでいいと思っててあじゃあもうそこでもうなんであげるのジュースじゃなくてあそうそうそうパパはいいよパパは。 いい役回りだな。そうか、そうか、なるほど、でもいいですね、バランスがそう。だから、普段、もうあれしたい、これしたい、あれ食べたいとなった時は、はパパがいる時はいいけどね。おお。てパパって呼んでないんだけどね、娘。あ、なんて呼ばしてるんちゃん。お<笑>父さんと会うんですよ。げんちゃん。げんちゃん。んゃん<笑>私もママって呼ぶのね。私もママの時に、<笑>パパのことげんちゃんって呼ぶから、じゃ、前、公園とかで、なんかちょっと、あの。 本当の夫婦じゃないと思うれる 本本当当パパじゃゃなないとんんいるからだけど、ちやっかりお友達みたいなじゃあパパと娘の関係になるかもしれないです ね, ですね、うん、自分が三姉妹なのでん優しいんですよ仏みたいな父親なんですよ ね, ね優しくなっちゃうどうしてもそれがお父さん大好きなのでえー、いい<笑> そ, うそうなってほしい素敵きだなと思いますあるあるなのかなもしかしてその、ね、娘だと子息子だと子うちの父は厳しかったです<笑><笑>でお家庭で人によります<笑><笑> こ, こちょこってあの出てきたのが、やっぱそのグズグズってなっちゃう時とか、うん、あの厳しくしちゃうときもあるっていうことなんですけど、今のそのちょうど2歳と4ヶ月のこのあれ悩みみたいなものって今ありますか？うん、もう悩むことは上の子のばことばっかりですね。の上の子なんですね。うん、下の子は一旦経験してきたことというか。それ でも上の子も3か月4か月の頃はおとなしい子だったんだけど、うん、多分下の子は何がわ か, かんないけど泣いてるとかも当然経験してるじゃないですか一、ね、人目で多分一人目の時だったら同じ泣き方でも「<笑>えなんで泣いてんだろう?」とかどうどう「どうしたら泣きやぶだろう?」ってやっぱ思ってたんだけどそれを通り過ぎて今生きてるから。 これぐらい泣いてても生きててることを知ってるじゃない<笑>だから泣いててください<笑>これが母として成長してるんだねそうなんだよ ね, ねだから水ィはやっぱ常に最初の経験だからことあることに全部悩むよね元気になってきましたなりちゃんうん元気になってきましたひょうきん やっぱが多いのかなっていうで、ね、で僕のも う, もうすぐ3歳になるから、はい、3歳になるぐらいのはイヤイヤ期収まってくるんだと思ってた全然そう<笑>全然収まる気配ないねこれいつまで続くんだろうって思って い, <笑>いやホ本当に私もだから下の子のイヤイヤ期がすごい激しいですけど、まあ、1歳半から今は 引きずってますね。うん。なんか本やっぱちょっとちょっと 楽, 楽かな。センター教えてくださいって感じ。私がですけど、ちょっと楽かなって感じたのはでも年中ぐらいです。うん、なるほど。年中ぐらいの時にやっぱね、集団生活始めたら。あ、そうかもしれないです、ね。そうだよね。人、えっと、ね、えー、そういうこと。こう渋谷を二人で手をこつないで歩いているだけですぐ楽だったんですから、年中さんごいの時に。あれ？こんな人混み歩くのこんなに楽だった。 んなんかもっとなんか疲れて帰ってきてたのにあれお出かけが楽、ね、っとかも持たないし、ねなね、なんかんな、ね、いろんなものがえ本当にもうただ歩くってことができないんですよ。<笑>歳児適度なスピードでただまっすぐ前に向かって歩くってことができないんです<笑><う>、ね、<笑>って思わない歩くあのゆすっごいも進まないっぐ進めないし。 ただまっすぐ歩くってこんなに子供にとってはね、大<笑>難しいことなんですよね。<笑>それに付き合ってるねママたちがいたんだっていうのもね、すごい気づいた点ですよね。そ ん, んなことをみんなやってたんですね。本当に。本当だわ。本当にすごいだから尊敬がやまないですよね。うん、こう経験するだけで他のママたちへ の,、うんあのうん、でもみんなこれやってるんだもんね、うん。そうですそうですそうですすごいね。すごいね。<笑> 申し訳ないっすって思う<笑><笑>、はい。<笑>で、結構、ね、自分が子供の時のことも思い出す。こういうことで怒られたなとか。はいはいはい。めちゃくちゃあります。うん、から私すごい思い出すで。大人の言うこと聞いてこなかったみたで、なんか。<笑> <笑>お母さんとお父さん大変だったんだなって子育てしてやっぱり思いましたねだから毎年必ず、まあ、実家に帰るようになったり連絡をあのお母さんの LINE を無視しまくってたんですけど<笑>無視しなくなったりとかはやっぱり子供だからそうね<笑>お父さんってすごいって思ったのはそれぐらい最後になるんですけれどもダンスとか好きなこと、はいはい、やりたいし家庭をねいつかは持ちたいなって思ってる女性ダンサーの子も。 まあ、いると思うんですよ。まあ、そういう方に向けて、あのメッセージやアドバイスまあ、等身大の会長さんのいうでいいと思うんですけど、はい、ぜひ、はい、お願いします。もうやりたいと思ったことをやりたい時にやってください<笑>。おー<笑><笑>ね。私の場合は両立というよりは、はいはい、独身の間に結構やりきって結婚して子供を産んで、その後は自分が舞台に立つことじゃなく。 舞台立つ人をサポポートでできるポジションいいたいなっていう感じなので、うん、あの舞台立つことと子供育てることを同時進行でっていうのはあんまり思ってないんですよね、うんうん、子供を産むまでに割と私はやりきった感があるのでまあそういう選択肢もあっていいのかなって思うし、うん、周りの友達で本当に舞台立つことと。 子育てを両立している子もいるから、もうその本当にすごいと思うんだよね。本当にすご い, い,、ね<笑>ね、も, うすごいもうなんか使う脳みそが全く違うから子育てと自分が舞台立つ仕事する時のモードっていうか。 そのスイッチが私にはもう入らんスイッチどこだっけってなっ感じがあるので、まあ、でものダンスとはずっと関わっていきたいしむしろダンス業界の近くにいてあの一線で活躍している人のサポートとか体のケアとかできるようになりたいっていうふうな思いがあるのでそういうのを支えていきますから<笑>あの怪我もそうだし。 生活が変走るときはすごい走ってたイメージですし、うんうん、今ねこうお子さんだからステージのイメージとはばらりとは違って、うんうん、結構ゆったりとレッスンとかピラティスの配信とかもされてるなっていうギャップ、うん、いいギャップとしてイメージはあるので、うん、<笑>本当にその場の自分のこうペースに合った、ね、そうですね皆さんそれぞれできるかもしれないですね。 本当に今日ね楽しくてもう押し押しで時間が喋りすぎでしょごめんなさいね喋<笑><笑>りすぎなのよ。しゃべも喋りすぎなのにももっと喋れる<笑><笑>すごい、ね、もうねもう楽しくて私もいっぱい突っ込んで聞いてしまったんですけれども出ていただいて本当にありがとうござい ま, <笑>がざいますお声掛けいただきもしこの動画楽しかった参考になったよっていう方いらっしゃいましたらチャンネル登録とグッドボタンも押していただけると嬉しいと思います<笑><笑><笑> 本日なゲストは会長さんにお越しいただきましたどうもありがとうございました